演部開演。どうも。私のつれづれなる日常演部さんですよね。はい。そのいうわけで本日ファミリーマートの野菜たっぷり豚しゃぶのパスタサラダごまポン酢ドレッシングを食べたいと思います。はぁ、本当に野菜いっぱいです。たっぷりですね。で、下の方にはこういう風に野菜とパスタが層になってこれは混ぜると美味しそうですね。では、チャンネル登録を。 どうかよろしくお願いしますはい準備完了ですではいただきますいろいろ味わえて大満足なのがいいですねから うん、たっぷりのお野菜はシャキシャキとした歯ごたえ音がとってもサごく爽快でしたそこに立てているごまポンドレッシングでもポン酢もそんな酸味があまりなかったですね普通に美味しいごまドレッシングでしたがポン酢はどこ行っちゃったのかなっていうような感じがありましたがでお肉や卵の食感もあってとっても美味しかったですパスタともよく絡んでいましたね なので1つで満足できるサラダとしてこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部へんへパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします